えっ、ー、と、四回正解でやってきました。ウフフでございます。えっ、ー、と、今年の楽曲はふるさとという楽曲になります。えっ、ー、と、ふるさとへの思いを乗せて、ウフフの舞をぜひご覧ください。笑顔で踊りたいと思います。よろしくお願いいたします。<笑>はっ。踊り子。 I'm <laughs> sorry.